またこのように透過度の設定されているコンテンツを読み込む場合は u s e h チャンネルこちらにチェックを入れますこのようにきれいに透過されたのを確認することができます続いてウォールの設定ですこちらではこのように スタジオのウォールを読み込むことができますまたこちらも同様にこのように動画や写真を読み込むことができますまた移動したり 回転させたり、拡大・縮小、そして透過度の設定、色合いの変更をすることができます。続いてフロアです。こちらも同様にスタジオのフロアを変更していきます。 リフレククオオブジェクツをオンにするるここととでで反射させることもでき ま, すまたこちらの透過度をこのように変更させることでどの程度反射されているのかを設定させることもできます。こちらのシーリングも同様に変更させることができ。 こちらのレフトスクリーンもこのように変更させライトスクリーンも同様に変更させることができます。またこちらのレフトスクリーンライトスクリーンにおいて小フレームの項目が追加されていますがこのようにフレームを消したり つけたりすることができます続いてデスクの設定ですデスクでは 3D オブジェクトを読み込むことができますまたこちらにデスク1、デスク2、デスク3とありますがこのように3つのデスクを表示させることができますまたこちらのデコレーションでも 3D のコンテンツを読み込むことができまたこちらも3つのコンテンツを表示させることができます続いてアクターフレームですこちらではアクターに付けるフレームを設定いたします 使わないときはハイドを選択します。またモニターフレームも同様です。このようにフレームを変更させることができ、また透明度フレームの透明度とフレームの色合い。 フレームとの間隔を調節いたします続いてバーチャルカーソルですこちらではこのように緑のカーソルが表示されていますがこうしますと青いカーソルが選択されますまたこちらでカーソルの大きさを設定することができます こちらの設定は同様ですまたこちらではロゴを挿入することができますこのように12種類のオブジェクトを編集することでスタジオのレイアウトを構成していきます以上で「スタティック・エレメンツ」の説明を終わります